どんどん転落していくのではないでしょうか。どうも、政治いろいろの学部です。韓国の製造業の人材が減り、世界の製造業で順位5位だった韓国が、インドに抜かれて6位に後退したそうです。中央日報の記事を引用します。 世界市場でメイドインコリアの地位に赤信号が灯った。韓国の製造業の人材はますます減るのに対し、海外法人を通じた人材雇用は急増する傾向だ。これとともに世界の製造業で韓国が占める割合もインドに逆転され、6位に押し出された。全国経済人連合会が23日に 2015から2019年の5年間の製造業分野の国内雇用と海外法人の現地雇用現況を分析した結果だ。資料によると国内雇用は5年前と比べ約18万人減った。これは韓国最大企業のサムスン電子と現代自動車の2020年の国内従業員数を合わせた規模だ。 これに対し同じ期間の海外人材採用は42万6 0人、29.4% に急増した。全経連が中国、アメリカ、日本、ドイツ、韓国、インドの六大製造国のこの5年間の製造業の雇用、生産現況などを分析した結果、日本、ドイツ、アメリカの3カ国は 製造業就業者数が増加したのに対し韓国は18万人 3.9% 中国は1388万人 6.1% 減少した日本ドイツアメリカの製造業就業者数が増えた理由は2008年の金融危機後に製造業基盤強化自国企業のリショアリング 国内回帰政策を推進した結果とみられる。全経連は、韓国の場合、船舶受注急減に伴う造船業種の構造調整と自動車業種の構造調整が製造業の就業者数が減少するのに大きな影響を及ぼしたと分析した。実際に雇用労働部の雇用保険加入者統計によると、2020年1月には 造船業種が含まれるその他運送装備の就業者数は2016年1月と比べ7万4千人、自動車業種は1万4千人減った。これに対し韓国企業の海外人材雇用は急増した。全経連によると韓国企業が2019年までの5年間に海外法人を通じて雇用した人材規模は 42万6千人、29.4% に達した。国内製造業就業者数が大幅に減った中国の場合も、海外法人の現地雇用人材が104万1千人、85% と大きく膨らんだ。これはアメリカが1万人、0.2%、日本が21万6千人、 4.9% 減少したのと比較すると大幅な増加傾向だ。世界の製造業に占める韓国の地位も縮小した。世界の製造業での生産割合は2019年基準で過去5年間に中国が 2.1 ポイント、インドが 0.4 ポイント増加したのに対し、アメリカが 0.6 ポイント、 ドイツが 0.3 ポイント、韓国が 0.2 ポイント下落した。その結果、世界の製造業で順位5位だった韓国は、インドに逆転され6位に押し出された。2018年に 3.3% まで上がった世界の製造業生産で、韓国が占める割合が2019年基準で 3.0% まで落ちた理由としては、 米中派遣競争に伴う輸出減少、企業の新規設備投資萎縮、工場海外移転、自動車造船業種に対する構造調整などが影響を起こしたと分析される。全経連のキム・ボンマン国際本部長は、国内製造業の投資条件が悪化し、国内投資費の海外投資の割合が高まっている。 国内製造企業の海外投資拡大が国内投資雇用を萎縮させないよう政府は革新技術開発と製造業の国内投資環境を改善しなければならないと指摘した。とのことです。まあ、なるべくしてなったって感じでしょうかね。記事では韓国がインドに押し出されたと書いていますが実際は 韓国がが自らこれに惜しさと表現するのの妥当なのではないでしょうか韓国は皆さんご存知の通り、輸出で成り立っている国です。輸出といっても、日本のように高い技術力を武器に、高品質、高性能な機器や物資などを輸出するのではなく、部品を取り寄せて、それを組み立てて輸出するビジネスモデルですからね。記事では、 米中派遣競争に伴う輸出減少、企業の新規設備投資萎縮工場海外移転、自動車造船業種に対する構造調整などが影響を及ぼしたと分析されるとありますが、これの原因を作ったのは紛れもなくムン大統領です。ムン大統領は自身の支持基盤である労組に対し、いい顔をすべく、労働者側に 都合のいいい政策ばかりを打ち出していますよね例えば、有名なところで言えば、最低賃金の引き上げや週52時間労働制。組み立てがメインの韓国企業に対して、最低賃金の引き上げや週52時間労働制をやってしまうと、従業員の雇用を確保するのが難しくなり、従業員数を減らさざるを得ない状況になります。従業員が減れば、 残った従業員の負担は当然増します。負担が増えれば製品の品質低下が懸念されます。さらに週52時間労働制の導入で、労働者の時間外労働、いわゆる残業時間が減るわけですから、少ない人員で従来通りの生産数をこなそうにも、労働時間に制約があるので生産能力が低下します。また、韓国では、 労組が幅を利かせておりことあるごとにストを決行しちゃうもんですから生産性はますます悪化しますよね企業としてはたまったものではありませんそんな企業にムン大統領は法人税率を上昇させたり企業活動を制約する規制法案を準備したりと海外企業を誘致するどころか企業を遠ざけようとしているんですよねそりゃ韓国企業が 海外に脱出すするのもうなずけますよねちなみに、韓国に進出した海外企業も韓国からの撤退を相次いで表明しており、2019年に韓国を撤退した企業は173社もあったそうです。これは日本が輸出管理適正化を行った際の日本製品不買運動によるもので、173社のうち日本企業が最も多く、 45社だったそうですが、アメリカや香港、中国やドイツなどの企業も相次いで撤退したそうです。これは米中対立が深刻な状況において、中国との経済的なつながりが強い韓国は、アメリカ側につくのではなく、中国側につくのではないか。もう一つの理由として、元徴用工訴訟のように、条約や 国同士の約束を韓国は守らないという側面があり、撤退が相次いだようですね。まあ、いわゆる韓国に対するカントリーリスクってやつですね。このように、韓国企業の海外脱出や外国企業の韓国からの撤退などで、韓国の雇用状況はますます悪化するわけで、韓国の若者は日本などの海外に就職先を求める事態になっているんですよね。 つまり、文大統領の政策によって、韓国の経済はボロボロな状況になってしまっているわけですね。記事では最後に、国内製造業の海外投資拡大が、国内投資、雇用を萎縮させないよう、政府は革新技術開発と製造業の国内投資環境を改善しなければならないと結んでいますが、今の状況では改善なんて無理でしょうね。 文大統領は、韓国経済をボロボロにしたにもかかわらず、都合の良い通字ばかりに目をやって、自身の政策に対して自画自賛していますからね。そして、与党ともに民主党の大統領候補であるイジェミョン氏は、週 4.5 日制を段階的に導入すると述べていることから、ますます韓国経済は悪化の意図をたどることになるのではないでしょうか。もっともイジェミョン氏は、 最近の支持率低下に危機感を感じて、大衆受けすることをぶちまけているだけのような気がしますけどね。少子高齢化に伴う労働人口の減少、若者の海外流出、そして設備や土地の高騰など、韓国にとって高材料が皆無の状況になってきていますが、これらを打開することはできるのでしょうか最悪の状況で、